アントレス苦手で、全然手をの当てられないぜい。おのがどこに飛んでいくのか、わからないわー。すぐ板に当たっちゃうなー。使えないけど補充。手オの当てレで通電、一回ぐらい当てたいよー。これじゃあ当たらないわねい。 ゲート誰か開けてないえー、当たったのもう一人ぐらい持っていきたいギリギリ行けたわーハチェット当て上手くなりたいなー 爆竹手に入れたからここぞって時こないかなこの発電機回そうはこれはチャンスでは やったー、うまくいったよみんなこの後全員処刑されました冊しジェフー助けに来たよおお、こんなところにルイン見つかっちゃった ああ、決まった。地下に釣られるとは、申し訳ない。お伏せが切られてる。もう一人助けに来て。ジェフ来てくれたんだね。ありがとう。 シェフーわらわらわら板は何もキラーだけが怖いものではないね 開幕早々第一村人スミスあっ倒しちゃった残しすぎて涙しかもフック地下みんなごめん おお二人で来てくれてるありがとうあれこれはもしやはいはだがこれはお前の憲法では死なんさあ急いで隠れるんだスミス あちょっと待ってくださいよーせっかく飛べたんですもう少しだけお願い<笑>僕の初めては一瞬でした仲間が倒れたな よし通電だー、ノーアンじゃないことを願う。仲間が救助してくれそうだね。二人とも大丈夫かなゲート開けなきゃ。ああ、これはまずい。 うわあまずいこれは危機的状況負傷してるから声でバレちゃいそう持ち上げた今しかない ダメだフックが近すぎる今しかないおお、攻撃早かったおかげで助かった埋まったー。 とかうまくいったんじゃない？やられちゃったかー？地下でも助けてあげたいな。 今行くよキングあしまった猶予の存在忘れてた実家の実家作戦だラッコいろいろミスったー ヒーローにはなれないのである今回の試合はルンルンだぜキラーやっててなかなか会えないスミスがいるからだわらわらわら じいちゃん逃げ道間違ったな、うんうん。このスミス最初から肉壁とは仲間思いの家、うん、ますます気に入ったぞ。 中まで踏み込んじゃったねチェイス得意じゃないのに体張るやつ好きだぞまた後でな見つけちゃったよスミス待て待てー俺と遊んでくれ よしゲットだぜー。クローデットも捕まえよう。オッケーオッケー。俺のスミスはどこかなまだそんなところにいたのか。 俺もう満足だからもがいてどうぞ、うんうんうん、察しが良くてよかった治療まだかなー 何そのフリフリワラワラワラキラーを誘惑するのやめてくれもう一回お願いしますうまくフリフリのタイミングがつかめない 二人ともお帰りまたな<笑>クローデットどこに行くんだ<笑>欲張りさんわらわらわらああスミスからだめちゃめちゃ喜んでて笑った何も癒やされすぎたありがとう